こんにちは、フネミユですかさちゃんやはじめちゃんしょう子ちゃんたちと新しくユニットを組むことになりましたそのプロデュースを自分たちで主導することになったのですがみんなの足を引っ張っていないかが心配でダメですね年長者なんだからしっかりしないと私たちの曲「デッドソウル」も。 とっても素敵な曲になったので早く聴いていただきたいですそんな私たちの挑戦どうか見守っていてくださいよっ桐生司今回は私からとびきりクールな企画の予告だぜユニットって面白いよなんで面白いことは自分でやってみたくなるよなつうことで 企画してみたわけ最高のメンバーで最高のもの作って最高の見せ方で届けるよまた一つアイドルの世界にイノベーションを起こしちまうな見逃すなんてなしだぜよろしくよっ気流司だ今度私とみゆさんはじめとしょう子でユニットを組むことになったんだつうことでみゆさん こっからは宣伝よろしくは、はいえ、えっと、私たち4人のユニットで新曲をお届けします。曲名は、レッドソウル。歌も、ダンスも、魅力的な姿をお届けできると思います。なので、どうぞよろしくお願いします。オッケー。丁寧な紹介、ありがとな。あとは、最後に。 カサちゃんから意気込みをいただいても全員魅了してやっから楽しみに待っててくれよろしくいややっぱここはやっぱこれしかねえな<笑> いやこれは違うちょっとなとびっきりの面白えことしようと思ってお疲れプロデューサー時間もらって悪いなおっまずはこいつに目を通してくれ 何もアイドルの側からユニットを提案しちゃいけねえわけじゃないだろそれだけじゃなくてユニット活動のもろもろも私たちで主導してみたくてさ一段高い目線の経験にもなるし何より面白そうだからな私たちにその辺任せてくれりゃお前の負担減にもなるだろうしいやそこは分かんねえか 仕事は任せるのが一番大変だしなお前ならそう言ってくれると思ってたぜもうワインでも片手に優雅に眺めててくれさてとなると次の私の仕事といえば仲間を口説かねえとな ちゃんも呼ばれたのもしかして翔し子ちゃんたちも呼ばれたっつかプロデューサーに頼んで呼んでもらったっつかえっとどういうことでしょうみゆさんはじめ翔子うた私たちでユニット組まないかユニット いきなり言われてもよくわかんねえと思うからこれ企画書なつうことでこのメンツで組むことに私は可能性感じてるみんなが持ってるしなやかな美しさや芯の強さこれ間違いなく訴求力あるぜこの4人でならそれをベストな形で引き出せると思うんだ 真の強さ認めてくれるのは嬉しいけど ど, どうかな私はその司さんみたいにとうとうとしてないしああ悪い誤解させたかもな別に私みたいになってほしいんじゃねえよむしろ違うからこそ。 組む意味があるると思ってる私は違うやつらが組むからこそアイドルってのは面白いと思うんだよな証拠には証拠の強さがあるお前が自信なくても私は確信してるぜそそうか<笑>そこまで言われちゃ<笑>断れないな。 ありがとうな絶対に後悔させねえから任せとけってはじめやミウさんはどうだ私はそうですね私自身がふさわしいのかは私も分かりませんがここに書かれた企画司さんが思い描いた形は見てみたいです私もぜひ参加させてください そうこなくっちゃ私もそのよろしくお願いしますこの企画書すごく練られてるなんて言ったら司ちゃんには失礼かもしれませんけどでも私たちのことを買ってくれてるってことやみんなでいいユニット活動をしたいってその思いは よく伝わってきたから<笑>そう言ってもらえたなら必死に作った甲いがあったよんじゃみゆさんも承諾っつうことで即断即決いいねさすが私が見込んだやつらだよしこのままこっからの動きの話もするか企画書その先のページ見てくれ えー、っとえ楽曲の提案やプロモーションイベント演出の企画これを私たちでそう面白そうだろ全プロデュースを私らでやることによって自分たちの思う最高のユニットを完璧に作りたいわけそれは多分私一人じゃできないいや 私一人でやっても意味がないだからみんなの力を借りてんだあ<音声>、はあ、悪いな休憩挟ませてもらってさすがに喋り疲れた い, いえ私たちも。 色々と整理したかったところなのでだなユニットにプロデュースに話が盛りだくさんだ自分たちのプロデュースを自分でするんですね楽曲と宣伝それからイベント企画でしたっけああタスクとして分解すりゃ色々あるけどまあ大きく分ければ その三つだなつってことは私たち三人でそれぞれ受け持つ感じかそうなるつかそうしたいお願いできるかどのぐらいやれるかは分かりませんがこれは。 プロデューサーさんがサポートしてくださるってことでいいのかしらあああなるほどなそげえそうかまあその辺は安心してくれ全体の統括やサポートは私とプロデューサーが引き受ける他のこまごました外部交渉なんかもな自分たちでやりたいとは言ったけど 現実問題できることとできねえことはあるしまプロデューサーもちょっとは働かせねえとな誰がどれを受け持つかは司ちゃんがいやそれはこれから相談して決めたいスキルセット鑑見てこっちでアサインしてもいいけどモチベ高くやりていしトップダウンで進めたくねえっつうか 私が全部決める形にしたいわけじゃないんだ企画したのが私だから今こうしてイニシアチブ握ってるけど別にこのユニットで誰が偉いってのはないんだ私がただまとめてつなぐ部分を受け持ってるだけそういうイメージなんだけど伝わるか上下じゃなくて役割が違うだけ少し。 会社でのチーム構成に似てますねうんまあそうだな確かに会社でモノ作る感覚に近いかもそれぞれがそれぞれの仕事に誇りと責任持ってやってその集まりが商品になるっつうかまあそもそもこれも仕事だしな<笑>それもそうですね 興味があるものやれそうなものピンときたものなんでもいいぜ曲ってどんなことするんだコンセプト決定、発注がメインだなつまりあたしらのイメージを固めるそのかじ取りだやるか歌ならどうにかできるかもいや できないかもだけど頑張れるかなやる気出してくれるなら大歓迎だじゃあ翔子が曲回りな頼りにしてる翔子ちゃんが選んでくれる曲ならきっと素敵な曲になりますね<笑>やれるだけはやるよ ああのだったら私が宣伝をやってもいい一応会社員経験もあるし世間や大人の社会を少しは知ってるつもりだからもちろん美ゆさんならきめ細やかなブランディングを任せられる頼んだぜだとすると私がイベント周りでしょうか もちろん嫌じゃなければだけどな頼めるか い, いえむしろ私にはそれが一番向いていると思いますセンスのいいものになるかは分かりませんが精一杯ぱ務めさせていただきますね初めのセンス疑ってねえよもちろん相談にも乗るし信じるようにやってくれ これで役割分担も決まりだな緊張するけど楽しそうだふうお前らが受けてくれてよかったわマジで細かいブレストはスケジュールも合わせてプロデューサーと一緒にやるとしてこれからよろしくみゆさんはじめ翔子 あたしらはこれでユニットだはいよろしくお願いしますチカサちゃん<笑>よろしくお願いしますしうー緊張したぜまったく企画のプレゼンツーのはいつもこうだ 受けてもらえたぜまあ結構戸惑ってたけど<笑>当たり前か流されただけか無茶振ぶりに楽しみを見いだしてくれたか何にせよどんなものを作ってくのか楽しみで仕方ねワクワクするだろうまあそりゃそうだ。 スケジュール管理にクオリティ管理あいつらが頑張るのは当たり前としてフォローがないとな悪いけど頼むぜ私ももちろんできる限り見るようにはするけど信頼関係の構築はお前のが今のところ上だしさてっとこっから忙しくなるな。 私も気合い入れ直していかねえとじゃあここまでにコンセプトを出せばいいんだなそそんな指名とか私には。 まだどんな曲がいいとかも分かってない司さんの持ってるイメージあれをどういう曲に落とし込めばいいのかうんいや勘違いすんなありゃあくまで私のイメージでしたね もちろん土台にしてもらって構わねえけど翔子がそれを膨らませてモチーフつけて形にすんだ私の考えを資料にしてほしいわけじゃねうん、うん難しいなもしだけどイメージと違うのを私が出したらどうするんだ 全然違うイメージの曲いいじゃねえか面白いどんな系統であれクオリティが高ければ何も言わねえよむしろイメージ超えてくれる方が楽しいぜ舵を取るのは証子だ胸張って行きたいところを示してくれよ私が舵取り よいしょっとっよしょよかった落とさずに運べておおすごい荷物どうしたんですかこれ「曲ぎめの参考に」ってプロデューサーが貸してくれたんだ曲の資料に。 力家の資料、他にもいろいろ運ぶの手伝ってくれてありがとうみゆさんいいえこの量を一人で運ぶのは大変ですからそれにしてもたくさんですねってあらこれは プロデューサーさんのメモ書きがついていますねそれにどうやら系統で分けてくださっているようですうこれとか懐かしいあょうこちゃんあすすまないいやたくさんあってどれから見ようかと。 にこんなにたくさん資料があるとどれから見たらいいか迷っちゃいますよねああ今まで私が聞いたことのないジャンルも多くていろんな曲を歌わせてもらいましたけどこう見るとまだまだなんだなって思っちゃいますね<笑>そうですね だから、どんな曲を歌うことになっても困らないように、いつも努力はしないとなって思います。はい。得意分野を伸ばすのと同じくらい、苦手も潰していかないと、ですね。頑張りましょうね。それで、翔子ちゃん、資料全部持ち帰りますたくさんあるから、 少しならプロデューサーさんのお部屋をお借りしても大丈夫って言ってましたけどゆっくりしてる時間もないだろう全部持ち帰るよ締め切りまでもうすぐけど何もまとまってない 伸ばしてもらうのも難しそうだミユさんもはじめさんも司ささんも大人だ私だけ年下でそれに皆 み, みたいに自信もない浮いてるよな私 きっと個性が際立っていればいいってユニットじゃない曲のコンセプトいいと思ったものはあるけど誰より一番私に合ってないあらしょうこちゃん お疲れ様ですそっちもレッスンですかああお疲れ私も定期ボイスレッスンに来た曲も考えてレッスンに普通のお仕事も大変ですよね今大丈夫ですか疲れてません 大丈夫全然私はまだ<笑>ダメだよなこんな風に弱気になってちゃそれこそしなやかでも強くもないそうでしょうか硬いものほど割れてしまうものですよ柳に風 という言葉もありますしそれに翔子ちゃんの歌はかっこいいと思います声にも芯が通っていてそうかなそうですよ不安があるなら一緒に考えましょうううんありがとう 案はあるんだ悩んでいたのはもっと別のことだったからみんなに助けてもらってばっかりって思ってたけどううんだからこそ期待に応えなきゃな。 心配してきてみりゃ出番なかったかいいねチーム回ってんじゃん<笑>信じることも仕事のうちってな<笑>楽しみにしてるぜショコ。 もらえなるほどおっマジ見る見る楽しみにしてましたう<笑>とっても素敵だと思いますいいじゃんバッチリだよよくやったな祥子かじ取り役か だからな気合い入れたよ<笑>でも来たけど聞くもちろんですみゆさんとサさんももうすぐ来られるみたいなのでお二人が着いたらみんなで聞きませんか オッケーじゃあ準備をしておこうなるほどなどどうかなこの曲をひっさげてのデビューかやべえなもう勝ったわ本当に気持ちが引き締まりますね が一番最初のユニットの顔になるのよねそれに合う宣伝そういえばどれくらいやっていいのかしら この間いただいた広告周りの資料なんですけどそもそもどのくらい宣伝ってやっていいものなんでしょうか初期予算とかありますよねえっと好きなようにというのは予算に収まる範囲で 全部だなんてプロデューサーさんはそう言ってくれたけど限界はあるでしょうし絞らないといけませんよねけど制限がないなら SNS を使ったりとかあっ あそこの駅のビジョンとか他にも良さそうな例ああこんなのもあるのねだとしたらあとは良さそうなものが次から次へと思いつくのはいいけれどまったく絞れませんどどうしましょう はい、こっちは私が知ってる過去のプレスリリースとかプロモ案リリーベ関連ならこっちかなこれもすごい量ですねサさんまとめるの大変だったんじゃプロデューサーが用意した資料もあるけど私は私で別のナレッジ持ってっからな生かさねえのは嘘だろそういうことなら 参考にさせてもらいますあ、ね、お、じゃんじゃん参考にしてくれ方法なんですけどそのし絞りきれてなくていえこういうのはきちんと絞らないと。 やりすぎて分散してもいけませんから本当ですかそれでしたら い, いえそれも大丈夫ですもう少し頑張らせてくださいこれはその私が引き受けた仕事ですからなら ミユさんにもうちょい頑張ってもらおうぜはいありがとうございますはあ絞るってやっぱり難しいもし外したものの方が効果的だったらと思うと全部取りたくなってしまって。 選ばない勇気を出さなきゃそのために必要なのは私が何をいいと思うか私の意志予算を教えてくれなかったのはそういうことなんですよねきっとはいどうぞ取り込み中に。 ごめんなさい飲み物とか差し入れ、持ってきたんだはあありがとうしょうこちゃんそうしたら一緒にどうですかいいのかありがとうそうだだったらせっかくだし。 私の落ち着くスポットミュウさんにも紹介するよ机の下でも確かに狭くて程よく暗くて落ち着きますねだろういつもはプロデューサーの机だけど今日は出 だあと友達も応援したいって言うから連れてきたでそのえっとどうだ ことが多くてあのね、これとか、あとこれとかおお、すごいな引き止めちゃってごめんなさい差し入れも改めてありがとうございますいや、いろんな案が見られて楽しかったし でも実はつかささんとプロデューサーから頼まれたんだつかさちゃんとプロデューサーさんがみんな気にかけてでも待っていてくれてる最後まで頑張りますね。 反応は上々ってところかうん盛り上がってんなよかったです本当 なんてそれこそたくさんやってきただろう今まで通りレッスン積んで最高の状態でファンの前に立つそれだけだそっかそうだよな<笑>でもそれはそれでやっぱり緊張するステージ前の緊張は ななくなりませんからでもきっとそれでいいんですよね<笑>だな堂々としたデビューステージにするために次は私が力を尽くす番ですね<笑>なるほど配置がこうだから。 だとすると当選はこうではい、いってらっしゃいあ、ここはこうなってるんだなら今日はありがとうございました難しいお願いを聞いてもらって ですね図面ではわからなかったところの把握はできましたと言っても考えなきゃいけないことは増えましたが何をどうしたら見に来てくださった方々に満足してもらえてユニットをこれからも応援しようと思わせられるのか難しいですとても。 注目をしていただいている分ファンの方たちの期待が大きいということだからそのハードルを超えないといけないんですよねどれだけ詰めてみてもどこか足りない気がタイムスケジュール もっと余裕があった方がいいのかなけどそれで間延びしてもダメですよね機材がわからないところを聞くいえそもそもどこまで指定を適当なものをとだと丸投げしてるだけですし借りる機材数によって予算も変わってくるし ここが変わると演出も考えなくちゃ考え始めるとどこまでも考えることが出てきて私のところでなかなか止めるわけにはいかないのに隣いいかお嬢さんえっあっすみません一人で席の占領をってかささん<笑> 驚きすぎだって集中するのはいいけどさそれイベントのだよなそろそろいろ決め手がねえかなはい今まとめている最中なんですけどその間に合わないかもしれなくてマジか欲しいなあいつはそんなこと言ってなかったけどいや 私もサポートできてなかったしな悪 い, いいえ私が至らないせいなんですどうしても穴ができてしまってそれをどうにかしようと悩んでいたら期日までにまとまりそうになくちょっと見せてもらってもいいかお願いしますどこが足りないかぜひ指摘をくださいさて 初めの性格でそんなやべえ状況になるとは信じらんねえけどあなんだこりゃえっえっとその初回の打ち合わせ用に概要をああなるほどねそういうことそういうタイプかこれで十分だよ十分どころか 細部までよく詰められてるえ強いて穴をあげるならできすぎてるってとこか細かいところは進めていくにつれて絶対に調整が入ってくるそのバッファがあるとなおいいな私最初に全部きちんと決めないと皆さんのご迷惑になると思っていましたそりゃ 詰めきれないわけだあらゆる可能性を最初から想定しようとしてたんだな決めるに越したことはねえけどできることできねえことってのはどんどん変わってくからさそれは関係者全員で見極めてけばいいだろ皆さんで見極めるそうですよね 関わってくださってる方みんなプロなんですもんね。あ、よくここまでやったな。お疲れさん。ありがとうございます。あのただ演出で悩んでいることがあってご意見いただいてもいいですか？いいぜ。どうせなら翔子とミュウさんも呼ぶか。今日は事務所に来てるって言ってたし。 お二人の意見も聞きたいですじゃあ待っている間にここも見てもらえますかおどれどれここなら4人の予定合うな歌り派の指揮お願いできるかプロデューサーと場所整えるよ クリエイティブ広告のアナリティクス来てたぜこれを踏まえて次どこにリーチするか話したいんだけど時間いいか私も次やりたいものをまとめておいたんです合わせて相談させてください会場下見もう一回行くのか私も照明見て衣装の最終調整したいからついてくわ わかりました技術さんも来てくださるそうなのでもし追加証明の必要がありそうなら相談しましょう、はあ、今日はここまでにすっかいい感じに仕上がってきたんじゃないか<笑>残り練習は 前日リハを入れてわずかですがきっといいパフォーマンスができると思います体調不良にだけは気をつけてしっかり休みも取っていきましょうね 問題ないぜよろしくお願いしま す, ししますあのさまだ時間大丈夫かええ大丈夫ですけど追加で確認したいことができましたいや決起返しね 明日まで店は貸し切ってるしさっき飲み物についても許可取ったからノンアルだけどな組んでから準備でバタバタしててそういうことを何もしてねえだろうだからさいいんだ参加するよ二人もするよなぜひそうしたら 私、プロデューサーさんに残ること言ってきますねあ私も行くよ機械室から荷物を取ってくるさてお疲れのお客様ご注文はアルコール以外なら何でも出せるぜそうですねでは お任せでかしこまりましたでははじめをイメージしたカクテルをうかささんすごい様になってますかっこいいですだろういつか役に立つかもって勉強した甲斐があるわ<笑>どうぞふふふ ありがとうございますあらす敵なバーテンダーさん私も注文してもいいですかおおテレビで見たことあるやつだどんなにが出てくるのかワクワクだなイベントの成功を祈って乾杯 の前にみゆさんはじめしょうこありがとうここまで付き合ってくれてお礼を言うのは私の方だこんな私に期待を持ってくれてありがとう正直私じゃ無理なんじゃないかって。 最初はずっと不安だった期待に応えられる力はないかもしれないって私もやりたいと思うことは簡単だけれどそれを実現させるための道のりは厳しくて任せてもらってるのにって落ち込んだりとか自分のミスが。 皆さんの負担になるって思って余計緊張しちゃうんですよねそうそうなんだよ助けてもらうのも大変なのが分かってるから申し訳ないし<笑>よく分かりますでも少しずつクリアしていった時の達成感はとても気持ちよかったですね そうですねアイドルのお仕事とはまた違った高揚感がありましたやり遂げたことに対する誇りというか企画もそれから私たちっていうユニットもキノコみたいに少しずつ伸びてなんだか不思議だった。 だな最初に集まった時に比べてずっと仲間って感じになったと思うぜ司ちゃんもお疲れ様取りまとめとしてずっと気を張ってみんなのことを見ていてくれたでしょそりゃまなんだ当たり前っつうか司ちゃんが 言ってたじゃないですか上下じゃなくて役割の違いだってだったら司ちゃんの頑張りだってねぎらわれるべきでしょだなありがとうやっぱお前らは私が見込んだ通りだったよ柔らかくてでも決して流されない折れないしなやかさがあって 自分で輝きを作っていける見栄春だけじゃない正しい意味で自立したそんな強さを持ってるから信頼し合える最高に綺麗で最高にかっこいい仲間だ確信したわ私らは絶対に成功する「興味ねえってそっぽ向いてるやつも見たら絶対ハマるよ こんないい女たちめったにいねえんだって観客に見せつけに行こうぜ乾 杯, 乾杯 CM オファーイベント誘致コラボブランド企画<笑>よりどりみどりだなまっ一気に出過ぎると飽きられるのも早えからそこらへんは見極めつつだけど<笑>お前はワインのいい魚になったか 気に召していただき何より私もそうだな満足したけど今は満足してないもっとやれるそういう気持ちになっちまったからなありがとなプロデューサーお前が信頼してくれたからここまでやれたおっ 存分に期待してくれお疲れ様ですきたきたお疲 れ, 来た来たお疲れほら今来てるオファーなんか気になるやつがあったらピックアップしてくれこんなにたくさん来るものなんですねプロデューサーさんもまだ選別していないんですよね だけあるとさすがに時間も体も足りなさそうだ断ってしまったら次から遠慮されてしまわないかしら<笑>これって贅沢な悩みですねだとしたら断り方も重要ですね誠実に対応して次の機会を検討してもらわないと。 <笑>私はできればライブがしたいんだたくさんのところでこの合同ライブとか受けてみたい野外ならそれに合う衣装も必要ですねそうしたらこのブランドのコラボもどうです コラボのお洋服を着て舞台に立てばより宣伝になりますしよさそうあでも協賛に入っていない企業だと難しいかもしれませんねブランド口説いて協賛に入ってもらうのもありかもなあこのタイアップかなりの長期契約なんですね 定期的な露出が確約できるのは大きいかもまだ指導したての私たちになんて将来性を買ってくれてると思ってもいいんでしょうかいいんじゃないかそれにそういう企業が目をつけたって周りからの評価もよりプラスになるはずだし。 売り方分かってんじゃん証拠あたしらはフラム・マティーニトゲがあっても触れたいと思わせなきゃいけねえ炎の中でもいばらに覆われていても損なわれない美しさを磨き上げていきましょう自分たちの手で私たちの価値を決めるのは私たち どこまでも高められるさきっと思うがままに進んでもあたしらがあたしらであるだけで魅力になる胸張ってこうぜどんな時も